デイビッドが喜ぶからな。<笑><笑><笑>ここは敵地。どこかにワムーとカーズが潜んでいる。しかし二人は感情を抑えきれなかった。